いいいたただきたいと思いますラジオネームさくらさんからです先日職場でいただいた嬉しい言葉をお話ししたくてメッセージを送らせていただきましたそれは一緒に働いている主婦の方から「尊敬してるよ」と言われたことですコンビニに勤めて3年になりますが主婦の方からさくらさんは一緒に働いている人の悪口を言っているのを聞いたことがないと言われたことです 何かを言われてしゅんとすることはあっても人にあの人嫌だとか ムカつくとか言わないところが良いところだよ。尊敬してるよと言ってもらえたのです。自分では何か言ってるように感じる部分はあるのですが、それでも人から尊敬してるよと言われたのは初めてで、高校を出て仕事を転々としていた私には涙が出るほど嬉しかったのです、うん。どんな小さい場所でも思うように働けていなくても、誰かのためになるなら自分のできる限り頑張っていこうと思いました。コンビニ万歳お話聞いてくださりありがとうございました。 いいいうねなど、うん、いいお話ですねいい、うんうん、でも私もこういう人ね素晴らしいと思うんだよね、はい、あホント言いますよね、はい、人の悪口言わない人。 いますよね。もう心が痛い、うん、<笑>逆に悪口言ってるってことは他でも言われてる可能性があるなって思いますよ、ね、私でございます<笑><笑>毒吐いてますいやいやいやいや、えー、もう毒吐いてま す, で, すでもあのオリンピック、うん、ピョンちゃんのオリンピックの時に、はい、あのー、えっ、ー、とスケートの小平奈緒選手奈緒、はいはい、選手な、はいあのー、韓国の選手に「リスペクトしてるよ」ってい う,、はいねはい、いう言葉があったじゃないか あれやっぱ同じことですよ ね,、うん、すねあれはやっぱり素敵なこと、うん、だからやっぱり相手をたたえそして自分も称えられる、ね、というね相乗効果ですよね言えた人もすごいですよ ね, すすよね素晴らしい、うん、そうね本当なかなか簡単に ね,、うん、ね言えることじゃないと思うからあの下手に言ってあのなんかヤシあんじゃないのとかねはいはい、はい、思われてもよくないじゃないですかはい、はい、だけどそれを爽やかに言える、うん、ねそこがやっぱり素敵な関係だなと思います、うんうん、ありがとうございます続きまして え、極楽とんぼさんからです、うんうん。今日、走り出したくなるくらい嬉しいことがありました。すごいすごい喜びですね、走りたい。ね、<笑>でも、私の場合、嬉しい時走りたいと思わない。食べちゃうな。<笑><笑>私はお花屋さんで働いています。先日、接客をしたお客様。 これから結婚式へ出席するため、新郎神父さんへお祝いの花束を渡したいと買いに来てくださったとのこと。す、う、べ、ん、てお任せするとおっしゃるので、はい、お客様の雰囲気を見て、その時の感覚で一生懸命お花を選び、花束を組みました。うん 花束が仕上がり、わーっとお客様が喜んでくださりました。ああ、良い仕事をさせてもらえた、と、残りの仕事をし、それから数時間が経った頃、先ほどのお客様から、渡した相手の方が涙を流して喜んでくれたことを伝えたくて。 わわざわざお礼の電話をくださいました、うん、お客様の心の優しさに、えー、嬉しさと感謝の心でいっぱいでした。そのことがあってから一週間ほど経った今日、店長から私にお店に少し来れないかとの連絡、お客様が立て込んでいるのかなと思い顔を出すと、この間のお花を買ってくださったお客様がまたいらっしゃるではありませんか。うん、今日もまたお花を買ってくださっていたのですが、それだけではなく、先日のお礼にと、 お花を通し愛と感動に触れ素敵な人との出会いありがとうの言霊を伝えられるお仕事は最高に楽しいです皆様のお心が優しくなりますようにというね素敵なね。 浴びちゃいますね浴びちゃいますねただきました、ね、<笑><笑>いただきまし た, いただきまし た, い た, だきましたでもね、うん、思うんですこういうことがあった時ね、はい、こう極楽とんぼさんみたいにね、うんうんうんうん、もうねもうもう存分ンンに喜んでいただきたいとうもう走り出したいくらいもう喜んで何故かというと、はい、人生はなんかこう本当に何て言うんだろうちょっと まあいろんな出来事をいっぱいある、はいうん、その時にこのことを栄養にして ね, そ, ねあのそこで補充するというか、うん、してほしいなと思うから、うん、こういう嬉しい時のこと絶対忘れないことじゃないかなと、うんうん、選んだんでしょうね本当、ねうん、ご立派です、うんね、続きまして参りましょう、はい またもちもちもっちーさんから参りましたよちょっと常連のここんところちょっ と, とちもちもちもっちーさんがなかなかすごい活躍ね、うん、はい先日家族で外食を楽しんでいた時突然子供が「しりとりしよう」と言い出したのでじゃあ普通のしりとりじゃつまんないからよきことたましりとりにしようということになりました素晴らしいでまずは言い出しっぺの私から 苦難への感謝<笑>と言って、子供たちから、ママ、さすがやな、と、お褒めのお言葉を頂戴いたしました。そして、続けて次男が、いや、やったことは帰ってくる、と言って、みんなで、それってほんまにそうやわ、と、次男の頭をぐるぐると鳴りしました。<笑><笑>いい家族だな。そして次は、一家の大黒柱。買ってくるました <笑>お父さんの番、る、う、う、類婚の法則と、苦し紛れに言った主人は子供たちから、そんな法則知らんから、また後で教えてと、ダメ出しされておりました。そしてその次、長男が、悔しくても仕返ししてはいけないと言って、すぐさま次男がそれに続けて、い、依存心だろうそれは君と、叫び、みんなで大爆笑。でも、依存心 うんで終わりますね。これ。<笑> <笑>そこだったら<笑>君は別にねえ<笑>君あっそう君か<笑>いい<笑><笑>か君なんだ君いいってそっかそれにしてもこんなに笑ったしりとりは初めてでしたそして終わった後もすがすがしい気分ぜひ皆様にもおすすめですとあの不思議ですね良きことたましりとりの話をすると文章全体が品がいいんですね<笑>確かになんかねネガティブ特集の時はなんだか、うん、<笑>ね え, ねえあのあと旦那さんのあの時も面白かったね演じるさんの時 も, さんの時もあの ね, ねなんとかダッチャ とか言うな、ね、る<笑>とまた全然違うこの人演じられるのかな演じられるんだんでもなかなかいい家族んなんか素敵。ハッピーいいですね続きまして澤さんからです 半年前、偶然なのか、とても不思議な出会いがあったので聞いてください。それは今、お付き合いしている彼との出会いです。彼とは待ち込んで出会ったのですが、初めて二人で食事デートをした日、高校で教師をしている彼は、なぜか私の地元周辺のことをよく知っていました。なんだかピンとくるものがあり、まさか。 と思って家に帰ってすぐに妹に連絡したのです7年前初めての文化祭に顔を出した時に私があの受付にいる先生誰なの彼女いる紹介してよって冗談言ってたあの先生って名前何と聞いたのですすると妹から出てきた名前が彼の名前久々に押し入れから引っ張り出した妹の卒業アルバムには彼が撮っていましたさらに当時私は まだ若そうな先生だね。30代になったらまた見てみたいな、なんて笑いながら話していたのです。それが今、お互いに30代で出会ったので、なんだか鳥肌が立ちました。彼と初めて食事デートをした翌日、彼は仕事だったのですが、明日は文化祭だと言っていました。本当に不思議でした。こんな偶然なのかよくわからないことってあるんですね。ちなみに、このことは彼に言っていません。<笑> でも素敵じゃないです か, すなかドラマーこんなことあるんですかねなんか結ばれてほしいな<笑>結ばれるでしょうねね え, ねえ結ばれてほしいいやまあ樺橋もそうとは限りませんからそうですかだ、ね、から努力は必要ですから、うん、ねえ、ねうん、いやなんかこのドラマに酔いしれちゃうな、ね、いいですね、うん、いいな、うん、楽しみにしております、うん、なんで言わないですかね言えばいいのにねえたらその時から好きでしたとねえ言いたくないのかな ああと妹とか逆にそれあの学校関係になっちゃうとちょっと距離できちゃうからかねこれ一般の会社だった、まあ、ともかくもねそれはあのプロポーズ受けた時にをいましたが、はい、もう一つね紹介させていただきましょう、はい、ラジオネーム西西さんからですいつも楽しく拝聴しておりますお笑いもしくはハッピーメールです私の母のことでメールいたします 私がかなり残業で遅くなったので、同僚の方が差し入れをしてくださいました。いつもなら素直にいただいて帰るのですが、差し入れてくれた方に対して私が良い感情を持っていなかったので、その差し入れを別の方にお渡ししたら、お母様に持って行ったら と助言をいただき、持ち帰ったところ、面白い饅頭だね、と母が言うではありませんか。その饅頭とはワッフルなのです。母にとっては今時の饅頭だったのですね。なんだかすごくおかしくて笑い転げていました。 こんなことが私にとってのささやかな幸せなのかもしれません。いつも、江原さんから幸せの見つけ方や見方を教えていただけています。本当にありがとうございます。というね。なるほど。でも、もしそうだったらね、うんうんうん、あの、せっかくいただいたんだから、あの、あまり良い感情を持ってなかった方に対しても、うんうんうんうん、ありがとうって気持ちを受けてほしいかな、ねうん。そうですね。この話でもしてあげて。<笑>ね。だから、お母さんがこんなふうなね、喜びを持ったのはその人のおかげだから。 ね吉田さんように、あの、うん、それじゃに報告したらいいね。うん。そうですね。母がこんなこと言ったんですよ、って。なんかきっと、その最初のメールとか、あ読んでると、こう、お互いにキャッチフォローしてますよね。ね幸せ、ね。幸せね、うん。だからやっぱり、幸せをまた伝えることで、幸せが帰ってくる。うん、そんなに。